ブラックナイフみたいがっちゃった。<笑><笑>僕の声も拾えたくないです、ね。あ<笑>まりね。そうですよね。まあ明るく元気にやってます。う, す<笑> う, う, わすうわまだちょっと痛いんですけど。んこんな感じかな。 ちょっとやっぱ足元が映った方がいいと思うんですよね。うん、地に足ががついいいいいててるっううううそうです<笑>そうですでももたのんコメントあ あ, のでしょあの、はい、あ、あか、りととかかこななな言われ いや、本当に<笑>いや、ここにりも思ってないこと書いてあるんですよ、ね、<笑>いや、本当に<笑><笑>お察ししようと思って<笑><笑><笑>いや、そんなことないですよやっぱりあのあの映像を見てるとやっぱ遊んでたんじゃないなって感じがしますよなるほどやっぱりちゃんと使い分けてるんだなと思って今日は白。 <笑>他にも空を持ってるっていうところはアピールしかないいいででですす<笑>もも<笑><笑>貧乏だだはしたくないです<笑>でも物持ちやっああれだって、うん、かでっのぱた。はい それうちの母親の耳に入って、信、は、介、い、も帰りなさいって 言, 言われたく い, いですか。えー<笑><笑> て<笑>あすありがとうござ い, ますあいじゃないですか。<笑>いやちょうど昨日 広しは あ, のああいうやつは目標を持ったせたのも本当にいい選手になりますから。はいはい 切れないですよ。 い、ありがとうございますまいですかあますねそうですねですねどどどうすかちょっとやりますか、ね、軽 く,、はい軽く ええ。 ありがとうございます。 うん。いや、でも、気持ちいいな。やっぱ動くと。動く全然違いますよね。本当に。疲れててもややる、うん、やっぱりやるべきですよ。やるとすしますよ、ね。はい、気持ちが違うし、さらっといいやつもかけるし。うん、どうしよう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 you <laughs> He made sure. He got my eyes. He got me. He got me. He got me. Hey, hey, hey, hey.、Oh. いやばいえすごいあーもうダメだこりゃ。<笑><笑>やばい。まず、あ、社長に僕の体をこうするとで。っっっいやっいやもうです。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。いや今日もクッションでやじゃないですか。確かに。あれはあれはあれだ。すごいでもどうするパンチをくやでも違う。あ上がイミングとか。 エンパクト全然違う、本当に。これぐらいも、だいぶ、一人やんだよそう<笑>いう動きを打ち合ないですよやられたからだけでいや、それが危ないです<笑> いやきないん で, <笑><笑>でもあれでしょ。あの<笑>勉強するにしても